広告となってるんです、僕は。ネ<笑>ギで蕎麦食うやつでしょ<笑>知ってるよ、もう。苦戦するな全然。<笑>すげえこと、マジだから。 何ですか久しぶりですねこのスタジオもはい久々です、はい、そんなことでね僕は今日このままで来たんですよはいあのここまで、はい、家から1時間半ぐらいかけてなんでか分かりますかすか自らが広告となりねサムライティングを一人でも多くの方に全然知らない方とかにも知ってもらうために駅の方とかいろいろ街のコンビニの人とか 広告となってるんです僕はやつです。意識高い系で心臓を捧げます。<笑>はい。タグライティングのコセプトってなんですか？海外に向けて日本のフードファイトを発信して、海外の選手とかとも戦ったりして、もうここにいるんだぞ日本の島小島国にいるんだぞ俺はっていうのを世界に知らしめるべく始まった番組です。チャンネルです。ですよね。はい。 で、今回ちょっとそういったものを持ってきまして福島県の大内宿大内宿のところにある名産のものがありまして、はい、そこがネギそばってものなんですよネギそば、はい、おそばを食べていただくんですけど、はい、お箸がないんですよなんとなく気づいてますよ、はい、正直あれでしょネギでそば食うやつでしょうで知ってるよもう<笑>それをちょっと今日やってもらうことおえやるのやります あマジで、ただそのネギそばをマッカさんに食べてもらうだけじゃ、まあ、やっぱこのチャンネルやる意味じゃないじゃないですか攻めるねな ん, かなんか変わったよね<笑>顔をさ終始んていうの携わってから<笑>なんかちょっといいオラ出てるね<笑>そうそう、うん、ちょっと大食いプラス早食いをしたいの、はあ、ただもちろん箸は使っちゃダメ、ねうん、ネギだけで食べる、うん、やしそばの早食い2うん こちらを今回10分か15分でやってもらおうと思っんですけど、おばけさん的に何分なんですか 普通の人たちは罰ゲームなんですよでもマックスさんはどうせできるので罰ゲームと分かわからないですけど<笑>やなんだよそれえヒントヒントヒントは3月ぐらい侍で動画撮り行って飲 み, 飲みました<笑><笑>分かったよ分布でしょそれドリアんでしょうそれ<笑>ドリアンもちょっとオッケーっすよそんなもう読みすてた時無駄ですけどね、えー、サーバッククリアしますからはいでは久しぶり食べるのでうんこれって意図だと思いますじゃあ六万人 目指すの前にこの普通の動画を上げることによってチャンネル登録者数が減らないようにレッツイート で, ご準備よろしいですかでで、もいいよで5秒前からいきたいと思いますはいでまいります54321スタートですいただきます踊れ踊れかつお節 こうだって合、はい、うんだもん。 入っちゃったから、ご、う、飯、ん、ちゃんと食べてなかったから、おいしい。<笑>これ面白いね。いや僕もまあこの企画やりに当っていろいろ調べたんですよ、うん、YouTube とかで、うん。そこまでワイルドにあの<笑>バキってくる人いない。<笑><笑><笑> 当たり前だけど、めっちゃ合うよ。うまあ、根拠はもっと厚いんですよ。あっ、あって普通の王様なんだ、うん。で、その、<笑>さっき吉田さんに聞いたんですけど、うん。その厚さもあって、その辛味が薄まるうー。うん、だけどね。辛味がね。はい、でも、俺、この刺激的なの好きだから。うん 欲しいななんか辛い薬味ないですか七味的ななんかこうすり種とかあるとなんかお蕎麦に合う薬があるとおいしい うん、だ う, うん、ラとうんそばにラー油ねう大辛だ。ちょっと控えめに入ようかなそば、はい、にラー油ねこういうお店ありますからねそ看護師はんマックスさんはラそばと塩うまいってやってみたらほんにうまくてそばが美味しいとこは塩で食うとあの、文字おとかがいいよあれ、文字おってどこでも売ってんですかスーパーの あうまいでしょっす、うん、テクニック使い出してるから適応早いんですね早、はいでしょ、はい、しかもなんか普通に食べてるでしょはいうん<笑><笑><笑> とわりそばとかだとやっぱうまいのよそれで食うと<笑>でも全然普通にスーパーで売ってるゆで、はい、るとわりそばとかでも、はい、ちょっとお塩こだわってやると、はい、それだけですごい仕組み これ、こうやって食うのあれよ。ちょっとグレーゾーンです、ね、グレーゾーン、はい、やめよそばだけにね<笑><笑><笑>全然食べれるねネギ一本でしょいや、そうだないや、でもっとなんかん全然 れじゃで、今回その2キロでこの15分とかした理由が<笑>マッコさんの昔の動画を見ててうん一生そばでしたっけうんその動画を見たんですよ、うん、で 1kg 分ぐらいを5分ででぐらい食べてたん で, で2キロだったらもう15分ぐらいで<笑><笑>これは食えちゃうなアマッコ 一生ってない年前らいでしい<笑><笑>あ10分のやつ、はい、ああの洗い薬師かなんかやるはい 早食いでも何でもなくなってるっていう。 これでネギ食べきる の, は、まあ、あの本本の方は食べきききる人の方が少なないいいんんです<笑><笑><笑><笑>ちんですちみにまくするんとネギ食えるしい<笑>いくら好もついと思ってよ I'm gonna e some m o ギブアップハハハハハハハハハハこハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハかハハハハかハハハハハハハハハハハハハハっハハハハハでハハでハハハハハなハハハハハハハハハ がいいてなな意味んすげえこと文じだこれ。<笑><笑><笑> じゃあ、食べやすい。そうか。その方が風味出そうですね。うん<音声>。これどういうきっかけで始まったのかな、一本ねぎ、そば蕎麦。ねぎ蕎麦。はい。ねぎそばなんか。本家。本家が。ええー。まあ福島の。 時代とかうん、そこで何か将軍様への献上品を出してですね。 で、まあ、おそばも結構あれだし縁起がいい好きなじゃないですか、うん、で一緒に出してたんですけど、うんまあ、そういう時代って好の方とかあったりして切るってういう行為がちょっと縁起が悪いで、行為に当たってしまって、うん、そっからこのそのまま食べるああネギを切って入れるんじゃなくて、はい、切らない で, でじゃあもうこれ食器でいいんじゃないみたいなはい で、それがもう一の三沢屋さんのところうあ、ん、の、八郎のこの言葉になったうーん、うん、これすごい海外の人に受けそう受けそうですねうん残り四分17分ですはいこれ、三浦君いつから教育番組になったんですかはは<笑><笑>これ、つゆはつゆは すすいいいまません本当にに普通に終わっちゃでも結構いい時間だね。うん うあるじゃんこれはコ、いまあ、ーンなんで軽く伸びてるところもあると思うまあでも本当に美味しい普通に風味もあってネギの込みで<笑><笑><笑><笑>こうできるというか残り3分ですん あのだと向かないこれは恥ずかしいでしょ、はい、こうやっ て, やって。 よっしーがさちゃんとあの薄めに作ってくれたからさ思やすくても。 うまいででですんその辺失礼ですそそねねんメインスタッフにしたら食べて抜けるな<笑><笑><笑><笑>はいも 何か何かあと5分ですえ<笑>早く行くよこっちへと行ったのに残り30秒です 七六五四三二はーいーちょうどっすね、ちょうどぴったりじゃん。これね、はい、正直楽勝だと思ってたけど、はい、結構きつい。量、はい、<笑><笑><笑><笑>あれだよね、俺にさ、リスクだけ昇華しといてさ、あれだよね、君、のリスクですか 俺がこれリスク背負って勝負に勝ったんだから君やらないとイジの世界では通用しませんよお前、はいまあ、俺に勝負を売るってことは戦争するってことかこれ飲むかネギ一本食かどっちの方がいいですかこれはつまんないからネギ食ってもらいましょうかそれではここから健介君のネギ一本食いコーナー<笑>どうも敗北、はい、者です ネギを食べていいですねー。 じゃあ、えっとつを拭いた大沢、えー、ディレクター、報道ご出演してみていただきましょうか。てっ歌